B4Q グローバルインナビューこんにちは、チョウミスです私は今、韓国の京畿道安山市という地域に住んでいます韓国の新型コロナの現状ですが4月12日現在で 全体の感染者数は1万512人、死亡者数は214人となっています。全体の感染者数の、感染者のうち、約 80% 以上が集団感染とされています。病院施設や、また宗教施設などで集団感染が起こったことが原因です。2月の下旬ぐらいから、韓国では社会的に距離を置く。 というソーシャルディスタンシングという、まあ、措置というか、えー、社会的な雰囲気が作られています、えー、なるべく外出は控えましょうとか、えー、自宅勤務それから大きなイベント な, のなどは軒並み中止になっています政府は、えー、これを3月22日から15日間、えー、強化期間とするという、えー、設定を設けましたで本来であれば4月6日にまでという区切りでしたが、えー、これが少し延期になって さらに15日間、4月19日まで、こういったソーシャルディスタンシングの雰囲気というのは続きそうです。学校も1ヶ月延期の4月6日が入学式、始業式の初でしたが、それがさらに延期になって、4月9日からオンラインで始業が始まっています。町の全体的な雰囲気としては、今はかなり落ち着いているかなという気がします。 一日の感染者数も、ここ一週間の間、50人以下に抑えられていて、かなり落ち着きが見えています。ですが、その分、人々がここ一、二週間の間、以前よりも活発に外に出てきてしまっているという現象があります。これは、やはり、さすがにこの二ヶ月以上に続く、 自粛のムードに疲れてしまっている、自粛疲れというのがあるのかなという、そういうふうにも言われています。ですが、まだ気を緩めるのは早いということで注意が呼びかけられています。特に自宅隔離中の人が外出をしてしまうという事例が多く出ていて、これの取り締まりがかなり厳しくなっています。場合によっては、罰金や懲役も含める罰則が設けられたりもしています。 韓国は早い対応とかなりきめ細かな対策が取られていましたが、やはり不安なのは経済的な問題かと思います。旅行業とか輸出入の業者だけでなく、街の経済といいますか、自営業や飲食店、ジムとかサウナの運営とか、そういった街の経済が停滞してしまっている。 まままたた無休給食になっっててて収入がストップしてしいいる人たちもいます政府と地方自治体がこれらに対して災害支援支援緊急支援を打ち出していますが全部をカバーしきれるわけではないのでこれからが正念場だなという少し重苦しい雰囲気というのは依然としてあります。 私自身が個人的に懸念している部分は、韓国政府が非常に対策対象をちゃんとしているなとは思いますが、その対策の対象が国民中心であって、例えば移住外国人ですとか、場合によっては私たちのような在外国民とされている在日コリアンも対象から外れてしまっているということです。 感染が広がった当初は、中国の人たちに対して露骨なヘイトがあったりとか、そういうに目に見える差別というのが重大な問題でした。ですが今、こうした社会構成員にもかかわらず、従外国人の人たちが支援や保護からの対象からこぼれ落ちてしまうという目に見えない差別というのも重大な問題だと思います。 ウイルス感染がすでにグローバルな災害である限りは、こういった国籍とか国民という線引きを超えて対応してほしいなと切に思っています。また、日本の今の現状、感染が非常に急速に増えているという現状を心配しています。 韓国が自国の洗礼とか対策の方法とかを共有してできるだけ助け合える部分を助け合うという行動がこれから今の時代には本当に必要な姿勢なんじゃないかなというふうに思っています。韓国からは以上です。 Hello, this is Amal from Gaza, Palestine. Let's watch the sunset and talk about coronavirus. In Gaza, there is 13 cases of coronavirus. Five of them recovered already. The local government took early action since 5th of March. All the schools and universities suspended. And since 11th and since 11th March, the government s t a r t quarantine system for all the people who s coming. To Gaza from outside through the two c r o s s i n g we have. In addition to that, in addition to stop all the religion and wedding activities and close r e s t a u r a n t cafes, and mosques for, mosques for the first time, then inside the quarantine,、uh, qu quarantine places, the government discovered the first two cases in Gaza who were coming to Gaza from Pakistan. Gaza looked like one town. All the people follow the same system I mentioned. And actually we used to live isolated at home, homes, through the Israeli blockade on Gaza since 2006. And during the wars we can't go out home for many continuous days. The economy in Gaza very weak and collapse and it become weaker through stopping the restaurants and cafes, especially the public market. Where the poor people selling their goods, such as vegetables and other stuff. In addition to that, some companies and organizations in Gaza stopped their, s o e m p l o y e e s contract. And my husband, one of the people who lost his job because of the coronavirus. But I think the commercial crossing is still open, so importing things are valuable in Gaza. The problem is the population of Gaza, more than 2 million people, while we have only 63 ventilation systems at the intensive care in Gaza's hospital. My message for the board is the people of Gaza are really scared because we know how much our health sector is weak, and we can imagine how the disaster size will be if coronavirus spreads in Gaza. But we are not worried about traveling because we used to deal with traveling blockade and limitations. And we can't deal with the staying at home issue because we already don't have too much places to go through the weekend and we used to stay at home. Our government's very weak because of the Israeli occupation and the lake of the fund. So we are scared because of this virus. Stay at home. さんこんこにちは岩手県陸前高田市の防災士佐藤和夫です。 新型コロナにより日本中、世界中で尊い命が失われ続けています。心よりお悔み申し上げます。3月に行われた東日本大震災の慰霊事業も規模を大幅に縮小しましたし、図書館や温泉などの施設は休館し、昨年9月にオープンし、 多くの来場者でにぎわっていた復興記念公園と道の駅高田松原も今はトイレと情報設備以外は封鎖されています今年4月には新しい市民会館もでき記念行事が予定されておりましたが全て中止や延期となっています全国太鼓フェスティバルも期間未定の延期となりましたし 8月に開催予定だったケン七夕も出車が制作できないという理由で開催が中止となりました動く七夕も一部の祭り組が同じ理由で参加を取りやめました医療福祉関係も知恵を出し合い感染予防に努めています私の母がお世話になっているデイサービスでは スタッフも利用者も毎日の検温を欠かさずに行いもしも熱がある場合にはサービスを停止することとなっていますまたその家に関東からの来客があったという家庭にはデイサービスをお断りしている事業所もあります私が通っている歯医者さんでは患者全員に体調などのアンケートを取り 治療前にイソジンによるうがいをお願いしていました歯医者の先生は患者全員がコロナに感染している前提で予防を行っていると話していました陸前高田市内の飲食店の様子ですが経済への影響を大きく飲食店は大きく売り上げを落とし数年前にやっと再建しローンを払い始まったばかりの店主は 頭を抱えています市内のドラッグストアには朝からマスクを求めて長い列ができていますが十分の数の数マスクは届いていてません陸前高田を含めた三陸沿岸では今も防潮堤などの復興工事が続いていますが関東から来ている作業員も多く 被災地と関東を何度も往復するわけにもいかず、作業員を規制させられない工事の管理者を頭を悩ませているようです。ゴールデンウィークまでにある程度鎮静化して、長い期間復興の進捗を支えてくださっている作業員さんが、せめてゴールデンウィークくらい、家族とゆっくり安心して過ごしていただけることを願っています。 新型コロナの騒ぎで一番残念だったのは、ここ10年間で何度も大きな地震や水害が発生し、備えの大切さが語られているにもかかわらず、未だに買い占め騒ぎが起きるということです。つまり、備えのない人がそれだけ多くいるということです。この動画は4月14日の夜撮影しています。 4月14日という日付を覚えていますか ?2016 年に熊本地震が発生した日です。地震はいつどこで発生しても不思議ではないし、いつどこで発生するかわかりません。今年1月からし国内で発生した震度4以上の地震は、すでに13回を数えています。 震源も沖縄から北海道まで様々ですコロナの騒ぎの中あなたは体育館や公民館などの避難所に集まりますか今何か発生しても自宅または頼れる親戚の家であなたの家族を守る備えをしておいてください買い占めしろとは言えませんですが支援が1週間来なくても家族を守れるだけの また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。